30、が笑い飯鉄四48、の髪型とファッションをプロデュースする変身企画をオープニングに放送。番組関連ワードがツイッタートレンドの上位にランクインするほどの盛り上がりを見せた。宮舘が考案したテーマは、女性にモテつつ男心もくすぐるロンドン風。ザ・スタイリスティクスへの愛が全てが流れる中、鉄尾はアッシュカラーのミディアムヘア。 タイトな革ジャン、スキニーパンツ、ドクターマーチン風のブーツというロンドンパンクスを思わせるいでたちで登場。これにマックのキリン川島明44は、同業者嫌われマジシャン、同業者に嫌われマジシャンが来ましたけど笑い、と表現。鉄尾も爆笑しつつ、ロンドンですかなんかシャラン Q にこういう人いたような、と、川島も、シャラン Q の全員が、 一人シャランキュと続け、スタジオのお笑いを誘った。近くこれ、新コーナーになっちゃうと期待する。声視聴者もこれに容易に反応したようでツイッターでは宮舘涼太や鉄夫さんがトレンド入りしたほど。さらに、たてさんのプロデュース新コーナーにしてもいいんじゃない 宮テプロデュースの定番化お願いします。大真面目にやって結局笑いにつながるのは館様マジック。館様が笑い飯哲夫さんの髪型とファッションをプロデュース。これ新コーナーになっちゃう宮舘プロデュースみたいな。ワクワク止まらない。館様、定期的に芸人さんをプロデュースしてほしい。ちゃんと館様節を貫いたやつで。 とビ様プロデュースを新コーナーにしてほしいと希望する声も多数上がった。朝のバラエティ番組という金脈を掘り当てたラビットは毎日のように関連ワードがトレンド入りしますが特に宮舘さんと佐久間大介さん30がレギュラーを務めているかようは勢いが凄まじいんですよね。 それは、ジャニーズ若手人気の一グループのスノーマンのメンバーが芸人に負けないぐらいボケたり、体を張ったりするからでもあるでしょう。そんな大人げのスノーマンを日テレも狙っているという報道もありました。制作会社関係者。四角24時間テレビにもスノーマンを使いたかった 8月26から27日に放送される24時間テレビ日本テレビ系のメインパーソナリティに何わ男子の7人が就任することが明らかになった。ところが番組の制作放送を手掛ける日本テレビの本命ハキー NG& ピンスそしてスノーマンだったと4月19日配信の東スポウェブが報じている。 キンプリは2021年に24時間テレビのメインパーソナリティを担当。同局で放送中のグループの冠番組、k n g p i n s l も好調だった。しかし、5月22日をもって平野史洋26、岸優太27、神宮寺裕太25が脱退することが決定。 メインパーソナリティ就任の話も立ち消えになってしまったようだ。金プリに代わって日本テレビが白羽の矢を立てようとしていたのがスノーマンだったものの、同局に彼らのレギュラー番組はない。他局は CD デビュー前からスノーマンをバラエティ番組などに起用していたものの、日本テレビだけはデビューしてから使うようになったこともあり、民放では最も関係が希薄だった。そのため、 この一年はジャニーズ系を続けていたが、24時間テレビのメインパーソナリティのオファーが実現することはなかったと、東スポウェブは報じていた。また、来年以降、スノーマンをメインパーソナリティにするため、今年はジャニーズの希望通りに何わ男子を起用することにしたとも記事では伝えている。四角七月クールにはメグロハスの主演ドラマも控え、 前での制作会社関係者が続ける。報道が全て合っているかはわかりませんが民放のオスと知られるニッテレも二人になってしまう金プリの代わりではないですがジャニーズの一人気のスノーマンを使いたいというのは間違いなくあるでしょうね。ただ、スノーマンはラビットもそうですがずっと TBS と密月関係にありますからね。 同局では2020年3月にグループの冠無理番組、ソレスノーマンにいっぺあらせてください。通称、ソレスノがスタート。4月28日からはゴールデン番組へと昇格する。さらに7月クールにはメンバーのメグロレン26が主演を務めるドラマ、トリリオンゲーム、仮が TBS、金曜ドラマ、枠で予定されているとも報じられている。 月曜日のゴールデン番組アイアム冒険少年でも目黒さんと向井康二さん28がレギュラーですよね。スノーマンも自分たちを育ててくれて冠無理番組もある TBS に忠義を尽くしているのではないでしょうか。宮舘さんも佐久間さんもラビットは常に全力投球で取り組んでいて非常に好感が持てますしジャニーズファン以外の一般層にも知られるようになってきています。 TBS サイドにしてみても、早朝のバラエティ番組、ラビット。はターゲットにしている13ケラ49歳の怖そうにしっかり刺さっていて、後に続く1日の視聴率にもつながる大事な番組という認識でしょうし、宮舘さんと佐久間さんを使い続けたいと思っているはず。館様プロデュースは定番コーナーになっていくかもしれません。ねぜんどう。 スノーマンと TBS の蜜月関係はさらに強固になっていきそうだ。近く何か見つけたみたいで可愛い、メグロハス、厳しすぎる笑顔で気になる指差しポーズ。冠無理番組、ソレスノのスタートに合わせ、TBS のある東京赤坂ではスペシャルイベント、ソレスノに赤坂サカスをジャックさせてください、を開催。 4月22日から5月12日までの期間限定で TBS 放送センターの目の前にある赤坂サカスを、ソレスのガジャック。メンバーの巨大ポスター、メンバーカラー9色で彩られた季節外れの雪だるまイコールスノスのだるま、も出現している。